<笑>違うなんで違う頼むよはい、ということ で, ですね今回このドン鬼タイ人の予約特典としてこちらじゃーん見てこれはいギアがついてまいりましたこんな感じ見えるかな見えてるかな はい、ということなんですけれどもちょっとこれを開けていきたいと思いますこれドーンオリタイジンのギアですよなこれはいはいドーンブラスターにはこれに入れてちょっとどんな音がするのかやってみたいと思いますでもさこれすごくない今のさこ の, この時代にここに俺がいることがこれすごいと思うんだよね本当にもう色もめちゃめちゃ 合ってる人ってこれねゴーンレッドだからドンブラスターインゴーンレッドってことですよこれこでしかもここにもほらこうやってすごいよね時代がもう15年の時を経て14年か14年の時を経てこうやっているわけですよすごいですねこうやって考えたらはいでこれにですねちょっと入れてみたいな このね、はいドンオリ退治入れてみたらどうなるのかちょっとやってみたいと思いますはいまあこれのどうせやったらね宗助、まあ、がやるんではい、今の変身ポーズやっていきたいと思いますいきますみんな、変身だオ おーなるほどドンロボ太郎世界一ということなんですけれどもこれが予約特典に入ってくるとまあそういうことでございますまあかっこいいよこれもだいぶねほら見てこれこれはこっち見せた方がいいのかなあこれはこっちでこっちで見いかこんな感じはいいくよちょっと俺のだからもしかしたらあれが悪いのかもしれない気持ちが届いてないかもしれないこのドン折り大臣 もうちょっと、その召喚するにあたってやっぱ気持ちって大事だからちょっと気持ちをいでよ、ドン、鬼、大人ってやるからいくよいでよ、ドン、鬼、大人じャーンこわい<笑>違う 早くやっぱ最初は早くやるときかいいよはいはいはいもうね世界一は分かったのよ世界一は分かったからそう確かに何言ったのねだからこのドンやっぱ鬼退陣ちょもう一回紹介しますじゃ行きますバッ入れよどん鬼人ッあっ逆だったくそ、間違えた もう回きますう、ね、意外にもこれセットしやすいかよし行きますよだこれねなんで今こ う, こうやって向けないかって言ったらこうやって向けちゃうと入れる時あっでもいけるかこうやって向けてこうやって向けてあっ、まあ、むずいなこっちの方がやりやすいんだけど、ね、こっちの方がやりやすいんだけどでも変だもんねケー。OK こ, こうでこうねうわ大変だなまあ、一回やってみるかいます気を取り直してドン鬼太郎召喚してみたいと思いますわいでよドン鬼太郎<音楽>なんでー<音楽>これ奇跡の音声なんじゃないのそして。 難しい や, なそうやっぱ速さなのかなこっちこっちこっちこっちわかった今の感じか。 気まぐれですね。なかなか。最後何て言いました。四字。点が一じゃないの。点が一。わかんない。もう一回、それを聞くために、もう一回やりましょう。そしたら。でもね、これかっこいいね。あれ出し方わかりました。そ、ね、<笑>どう。そ<笑><笑>う。<笑>これね、五本とかでも、五本取ってもらっていいですか。中に道具とかでも。 これねリリースするときはみんなはこうやっていちいちこうやってパカって上げてこうやってやってたんだけど俺だけはねちょっと違うんですよこうやってキュッてやっ<笑><笑><ッ>て<笑>こうやってやってこうやってやるんですよだけど、まあ、今入ってるのはスピードルソールだけどねホ、まあ、本当はねこれチェンジソールってやつを入れてこれリリースするときはもうこれパカってこうやってやりながらヒュッて出してヒュッてやってこうやってやるそうこれをやってたんだけどだこれ一連でやるとね結構ね 大変なんですよ、ぱってやって、ひゅってやって。かっこいいでしょう こ, うこういうこと、じゃ、あこれもかっこよくできる。こうやって。ぴょんぴピョぴょん。そう、かっこいい。ピョんぴょん。かっこいいこれ<ス>こ。ちょっと教えたいね、どんぶらのみんなにもかえって。かっこよくない。それか。どうだろう。ファってやって。かっこよくない。 いいじゃん、これいけるじゃんそうこ れ, かこれ簡単だからこうみんなもんだからねオリジナルのリリースの仕方をちょっとピュッみたいな目つぶってでもいけるこれそう<笑>こういうことですよいやもうそれはいいんだけどこれ堂森大臣の声を、ね、出したいわけ俺はそう堂森大臣のちょっと声を出 さ, 出させていただきたいと思います召喚しますでやるときも本当はやりづらいんだけどこうやって出してこうやりますからでいきますよいきます 頼むちょっとお願いしますお願いします頼むよいきますあの昔さスーパーファミコンのさソフトがさうまくいっかなって買った時にさフーってやったりとかしたいでしょでも俺たちのところは「入ってますか?」みたいな声をかけるんですよ「お願いします」みたいな「ついてください」みたいなそのパターンでいきますからついてくださいどうにい場お願いしますそれでいきます精神を統一 い, いたしまして もうう一回こね、はいこうねはい、いきます。 いでよどんおり大違う<笑>もう回たい臣 よしバッいでよ鬼退陣くっそーなん<笑>でだ<笑><笑>諦めないぞ俺は ありがとうございますもう行っていきますかすきかよいいいはあや<音声><音声> 銀が1って言ったうわーようやく出たーあーこれね変身ってなかなかね体力が必要なんですよそもそもあんまり変身ねしちゃいけないんだけれども今日はもうしょうがないはいでまあこんな感じです皆さんいかがでしたでしょうかね銀が1、ね、天下一そして世界一 ねまあ、今のところ、まあ、そうやっていろんな、ね、音声ありましたけれども、えー、この予約特典のこのね「ドン・オニ、ね・タイジン」のギア皆さんぜひ遊んでみてくださいこれは「ロボ太郎ギアドン・オニ・タイジン」でございます、はい、ということで皆さんもぜひ遊んでみてください以上「フランスイスタ TV」でした い, いよ終わりチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします